にはおよそ1000あると言われているそうです。その阿波踊り連の中でも有名連と呼ばれる特に技術の優れた例があります。阿波踊り振興協会は阿波踊りの保存と伝承を。目的に昭和30年に結成され、有名連15年が所属しております。明治ともに徳島県の。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 you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 お祈りをいたしております遠いところお越しくださいました阿波音でした